皆様ごきげんよう、ふさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年12月12日、今週のエピソード依頼帳にあったバトルトリニティですが、やはり舞踏家の攻撃力は悲しいくらいにアレですね。そして、何回も優勝しているからって、ガタラアームズが強いのだと勘違いされては困るということも付け加えておきます。バトンちゃんのお礼マイルが行われました。 今回のアンケート結果ですが、割と大変な目に遭っている人がいたりしました。来年こそはいい年になるようにお祈りすることしかできません。今週からパニガルムフィーバーが始まっています。今回の犠牲者はパニガキャッチャーということで、思う存分やってしまいましょう。ログがよく見えませんでしたが、最後のとどめを刺したのはカカロンさんですかね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。